次は、ID とクラスのお話します。で、ここまで、その CSS のセレクターとして、えー、要素のタグを指定してきましたけども、えー、これ全部、プレとかエッチアンとか、えー、要素のタグをセレクターにしてきましたが、えー、それだと全部の見出し、全部の段落が変化しますよね。だから、ここだけとか、このいくつだけという言い方もしたい。えー、そのために、各要素の回避タグには、えー、 属性として、id イコール固有名っていうのと、クラスイコールクラス名っていうのを否定することもできます。で、固有名を否定するのは、この1個だけ何かしたいというのに使う。それから、クラス名を否定するのはですね、例えば、何か所かの見出しは重要だからって別の表現をしたい。複数箇所を使うのに使う。で、CSS のセレクターとして、シャープ固有名。 この ID に対応しますね。あるいは、ポチクラス名、これに対応しますね。これらを指定すると、えー、ここに書いたような表現が変わります。えー、例えば、えー、無駄紙がいくつかありましたけど、無駄紙の中の中に、えー、なんだろうな、えー、ポチインポータント。えー、赤くするときは、インポータントというクラスを指定するということにしましょう。そうするとですね、 じゃあ、例えば、このクロノペイというのは、クラスイコール、インポータント。そうすると、このクロノペイというのは赤くなります。また、無駄にしたわけじゃなくて、例えば、このプレでもいいよね。このプレ。クラスイコール、インポータント。そうすると、 えー、このプレーの中はインプット。このボーダーの色はさっきのボーダーのこちらで指定してますね。はいまあ、そういうふうに、クラスを使って、あるいは ID も使うんですけども、それらを使って特定の場所だけどういうふうにするということが指定できるようになっています。そこでですね、このように出てきた要素の中で、スパン。スパンというのはインラインの中のこの範囲。あるいはディブ。ディブというのは、例えば、 えー、この見出しとこの段らとかを DIV で囲んだりすることもできます。これらに対して、えー、特定のことをしたいというときは、えー、こういうふうに DIV、えーまあ、やスパンには特定の表現はないので、それに対してこのクラスを指定してどうするというのに、えー、うまく使うことができます。まあ、ですから、えー、その 今は見出しとかプレにインポータントをつけましたけれども、そうじゃなくて、ある範囲につけたいとかいう場合は、div で囲んで、そこにインポータントをつけるみたいにしてください。うん、さて、過剰書きと表ですが、これはもうラテフでやったので、ラテフと対するのが一番簡単なので、簡単に済ませます。この ul とスラッシュ ul の範囲で囲んだものは、番号のつかない過剰書き。 で、その中の li からスラッシュ l ばまで li 要素は過剰書きの1項目ですね。そうすると、これはこの黒丸の過剰書きになります。あるいはですね、えー、テクでも begin、えー、アイテムイの他にビギンエニメ n u あるんですね。で、えー、html だから ol、オーダードリ d トにすると、えー、番号付きの過剰書きになる。で、えー、どちらも項目は同じ。 デフでも項目はアイテムで同じでしたね。そういう書き方で箇条書きを作ることができます。デスクリプションに相当するものはあります。デスクリプションの場合はですね、デスクリプションリストの範囲の中に DT と DD。DT が見出し部分、DD が記述本体です。で、HTML と違ってですね、あラテフと違って HTML では1個の本体に複数の DT、見出しをつけることもできます。 最後に、表について説明しま、えー、表はですね、結構複雑ってるの、ね、で、えー、表は、えー、書きながら説明しましょうかね。じゃあ、この辺に。で、えー、表は、 テーブルでボーダーです。ボーダーはですね、経線がないとよくわかんないですから、ボーダーを指定した方がいいと思います。このテーブルからスラッシュテーブルまでの間は1個の表です。で、ボーダーはこの枠線の部分の幅ですね。さて、この中の一つの行というのはですね、tr。ですから、ああ これ、一つの範囲がーテーブル。ここがスラッシュテーブル。と、この一個の行は、これは tr、テーブルロ ー,、えー、ー、じゃあ、テーブルのこの一個のセルね。このセルはですね、えー、d d であるか th であるか。d と th の、えー、違いはですね、無駄ひのセルかデータのセル。 ちょっと表現が違うだけで、例えば、無駄しのセルやってみましょうか。えー、T、無駄死のセルの中に、えー、これで表示すると、A と B と C という、ちょっと太字になってますね。無駄品ができます。 じゃあ、えー、今度はもう1を作って、えー、TR1、うん。そうするとこっちは太字じゃない、1と2と3というセルを作ることができます。で 幅については、この内容によって自動的に調節されるようになっています。その他にですね、手札もあったんですけども、えー、この表のセルを縦にくっつけたり、横につけたりすることもできます。これは細かく説明すると大変なので、自分で実際にやってみてください。